のの紹介者ででありまますすドナルド・ナルキーンさんの青春でございますとにかく、語学兵として日本の捕虜の取り調べ等々に当たっていたドナルド・キーンさんであります。はい、そのキーンさん、捕虜の取り調べの方は筆記の方確保をやってらしたらしいんですけども、はい、そのドナルド・キーンさんに、上官でありますと、このフェレスト大義から日本兵の日記を 読んで、日本軍が次にどんな作戦を立てようとしているのかを予測せよという難問で、ハワイにいる金さんなんですが、南の島々、ガダルカナルとか、その辺、サイパンとかグアムとか、その辺りから持ち込まれた日本の兵士の日記をチェックするんです。はい。ということは、かなさんえー、日記の持ち主は、 全員、戦場で死んだ兵士ということです、はあ。それで、死んだ日本兵の手書きの日記帳を、金さんは読むんです。うん、で、金さんが異常に思うのは、米軍は日記禁止。合理的理由で、今もそうだと思いますよ。あ、そうなんですか、うん、それは、一兵士の日記から次の作編作戦がバレたら。 そういうことがあってはいけないということでね。うんそうなんだ。これが面白いんだかな、はい。日本は驚くないかな。日記は軍が支給してくれんの。手紙等々は全部検閲が入るんだけど、はい、日記は検閲しないの。日本陸軍、海軍も。はい、だから、正直に書いてるの。日本兵の日記、 キーンの記載に関しての細かさって、すごいのよへー。昨日友人が何人死んだとか、もう戦う弾薬がないとか、食べ物がないんで、なんと何の雑草を食べたとか、全部書いてある。へーキーンさんは、その破れつつある日本陸軍の低い身分の兵隊さんの日記を読みながら、泣くの。<笑> 誰<笑>だ俺なんて来ちゃったの敵視ありますよ。うん、大丈夫。もうちょっと我慢できる、はい。まだ悲しい切ない話がある、はい。アメリカ軍が攻め込んできてジャングルに逃げ込んで餓死していくギリギリまであ書いてある。で、その中に弾薬さえあればとか、うん、本当に切ないんだって。だから、キーンさんは日記を見ながら、破れていく日本兵が哀れで哀れで、 たまらなくなる。うん、そして、金さん気づくの。日本人って、日記の中だけは、どんな人でも、ものすごく、自由に、とっても上手に日記を書く習慣があるんだって。はい、これは、金さん曰く、清少納言から伝わる、随筆の能力が、文字を書ける全ての日本人に宿っているって。はい。撤退 ガンガン残り少なく、今日草の根を食うとかっていう、もう涙なしでは読めないんだ。んで、キーンさんが、おえつが止まらないっていう一冊の日記に出会うわけ。はい。今日限りの命であろうって書いた兵士の日記の一番最後のページに、英語で、もしこの日記を拾ったアメリカ兵がいるなら、 以下、住所を書いておるんで、妻に届けてはもらえないかって、英語で書いてあったんだって。その人はね、英語で書けるほどの能力を持った人なのよ。それが二等兵というランクで死んでゆく無念を日記を収集するであろう米兵に託したというね。その時に金さん。 号泣したんだってさ。はい。そして金さん何をやったか届けてやろうと思うのよ、この人は。金さんが読んだ日記のことごとくを隠して、いつか日本に行って、ご家族に返してやろうと思うんだ。うん、そしたらフェリストパン以外、部屋を出るとき、ポケットから全部引っこ抜いてったうん。そうするとかなさん、月曜日にしたお話がわかるでしょ 祝志哲也さんが、ねえ、日本軍ってのはひどかったんですよね、金さん。答えるわけがない。そうですね。つまり、私たちの方が、私たちの国のために戦った兵士に関して、冷酷であるということですよ。うん、しかも、もっとはあの、深いものが金さんにはあるんですよね、はい。それは何かというと、次なる命令がやってくるんです。はい。 それはね、戦場へ実際行って、今捕虜になった日本兵への尋問をしろということで、はい、ドナルド・キーンさん、文学青年ですよ。はい、激戦地、アッツ島へ出張させられるんです、はい。そこで日本兵、捕虜になった日本兵と実際に会うんです。私ども戦後世代には知り得ぬ戦争話でございますが、 ドナルド・キンさん、そういう方だったんですね。来週もう一週語り通してみたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。私の日本語修行と題する川地ゆかさん、白水社から出ております。この一冊ですね。ドナルド・キンさんの人生を振り返っております。アメリカのニューヨークに1922年に生まれて、 そこで英訳の源氏物語を読むことで日本という国に見せられる。で、日本語勉強したいなと、まあその知的好奇心でそう思ってたらその国が真珠湾攻撃で戦争状態に入った。ともう日本語を学ぶためにはどうするかというと、情報活動の一環として日本語が使えるアメリカ軍人になって、 日本語を仕込んで情報活動。まあ、残された書類とか、捕虜の尋問から新しい情報を引き出すという兵士になって活躍するという。まあ、一番最初は最前線騎士のハワイにおって、そこで日本語、日本語で捕虜に接したり、それから南の島から大量に見つかる日本兵士の日記等々で、 次なる日本軍の作戦を予想したりとするような諜報活動をやっておられたんでありますが、1943年3月のことに、ハワイから雪一面に広がるアルーシャン列島の橋、アッツトエという、ここは千人余りの日本兵が万歳突撃を繰り返し、全滅した島であります。はい。米軍が腰を抜かしたのは一番驚いたのは、 日本兵が最後の死榴弾は絶対に敵に投げない。うん、なんでか。それは最後の死榴弾は自分の胸に抱きかかえる。はい、自決用にとっておるという。そういう事実がドナルド・キーンさん、あ若きアメリカの青年を驚かすわけですね。はい、ところがそんな 全島自決だらけという島だったんでありますけども、最後の支流弾が使えず、負傷して捕虜になったというのが、この1000人の中でも29人いたそうですよ、うん。誰もあの進んで捕虜になった人はおりませんで、重傷で動けなくて捕虜になってしまった。はい、で、その29人への尋問がドナルド・キーンさんに 命令された、うん。で、キーンさんと相棒の方は例のオーティス・ケイリさんですね。あの、オタルの小学校に行ってた牧師さんの息子さんで、生き残りの29人の捕虜の尋問は、二人がコンビを組んでやったらしいんでありますね。はい、で、このオーティス・ケイリさんっていうのは、相当日本語が上手かったみたいで、ドナルド・キーンさんの自慢の友達みたい。うん これも、ナン、じんとこないあの、今日の取り調べはこれでおしまいです。って言った後、あの、ケイリーさんが、あなたは日本のどこで生まれたのって聞くんだって。たらその中で、自分は北海道の小樽でありますって兵士がいたんだって。はい。そしたら、ケイリーさんと二人で、えー、じゃあ小学校どこが始まって、二<笑>人で、ああ、そこの駄菓子屋行ったことがあるまで、 捕虜と取り調べの情報士官、二人で盛り上がるんだって。はい。で、次の日から、あの、思い出話だけに吹けるんだって。それをキーンさんはじーっと見てて、いいなーと思ったんだって、ね。いい話だよなドラマのような、ね、ドラマだよね。これはもう朝ドラにしなきゃ。あ、ああそうだ。これ大事なこと忘れてた。ここなんです。ここなんです。はい。 この29人の捕虜を取り調べたって言ったでしょケイリーさんがそんな風にして、あの、北海道出身の者がいたりすると、小樽の昔話かなんかをわーっと盛り上がるもんで、尋問が終わっての話は、ケイリーさんと二人しかいないから、取り調べの部屋には。しかも日本語でやってるから、周りに上官がいても理解できるものいないわけ。はい、ドナルド・キーンさんもやりたくなったんだろうな、フリートークが。<笑>はい、できる人だから。うん で、ある日のことを、29人の捕、捕虜の一人、相当上の人、将棋かなんかだったんですね。その人に向かって、ドナルド・キリンさんが、中学校というか高校で読んだあの名作ってありますかって聞いた<笑>。あ<笑><笑><笑>あ。たら、アクタガーは読んでましたねと、と。あ、龍之介はいいね、って言いながら<笑>、二人で花とか芋柄の話をするんだって。<笑>はい。 で、29人の捕虜に、後に、戦後日本の社会で作家になったという方が何人もいらっしゃるんだって。こんな風にして、キンさんは文学の話をどうしてもしたかった。そして、日本語のとても上手な相棒、ケイリさん。この方、ケイリさんは、後半はですね、あの、ハワイに戻りますと、 ハワイの日本軍捕虜の捕虜収容所の所長さんになったそうです、うん。で、ハワイですから海軍兵士の尋問が主だったらしいんですけども、ケイリーさんが徹底してフォローしたみたいね。うん、中にね、カナネ、ね、いたんだって捕虜になったことを秘密にはしてもらえないだろうかっていう。はい、ケイリーさんは言い続けたんだって。あなた方の名誉は絶対 それに守るって。とにかく命を大事にしてください。一緒にお旅に帰りましょうよ、とかっていう話をするんでん、号泣する海軍士官がいたらしいよね。はい、この辺りはね、余談ながら中世の騎士堂戦場にあったようでございます。この続きまた明日のマナイタの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ドナルド・キーン、日本文学に夢中で、で、最後はとうとう日本人として亡くなられたという、はい、アメリカ・ニューヨークに1922年に生まれた方でありますが、私が語っておりますところは、20代のキーンさんで、その頃のキーンさんはハワイにおられまして、 日本の兵士たちの尋問、捕虜の尋問を行ったり、残された書類から、日本軍の動向を探るというえ、情報活動の武漢でありました。で、金さん、ハワイにいるんでありますが、ハワイで兵士として仕事に従事しながら、休日は、お勉強好きなんですね、この人。ハワイ大学に行ってた。はあ 戦時中でも大学やってるってところが、そうですね。アメリカのすごいところ で, で、ね、でね、かな。もっと驚くのはね、このハワイのハワイ大学で、日本文学の講座をやってたっていうね、うん。授業で。つくづくすごいと思わな い,、はい。戦時、敵国でありながら、大学ではその敵国の文学を教える、 口座が開いてたという、うん。はい。これがアメリカの持つ自由と多様性でありまして、アメリカってのはやっぱりそこが深いんですよね。あの、中国が香港の自由を認めないってことにした。そのことに対してトランプ大統領がなんだお前の国はって言ったら、黒人の暴動が起きて、大統領が軍隊まで使ってその勢力を抑えるぞ。 って脅かすと、中国の人が笑ったよね。人のこと言ってる場合じゃねえじゃん。お前だってやってるじゃねえかって言ったんだけど、うん、こっからね、中国の方、もし聞いてらしたら覚えておいてくださいね。黒人の人たちが大騒ぎになって、州兵なんかで型がつかないんだったら軍隊使うぞってトランプさんが言ったんだよね。うん、その時に軍の最高トップが、 我々は、たとえ大統領の命令であっても、アメリカ人を守りはするが、アメリカ人に向かって、重厚は向けないって言ったんだよね、うんはい。大統領の考えであっても、その命令にという。あのね、ここがすごいんですよ。アメリカのね。そういうふうに言っちゃうっていうことは、大統領にも反、反 大反発するで す, から、ね、あ, ですあなたが間違っていたと判断した場合は命令には従わない。まして、アメリカ国民はあなたがアメリカの名において撃てと言うんであるならば、我々は撃たないという。これはね、やっぱり、アメリカの持っている自由と多様性、うん、その一端ですね。日米海戦で血みどろの戦争をやってんのに、ガナルカナルパラオですよ。 血みどろの海だったっていう両軍の兵士の血でオレンジビーチ。はい、それぐらいの死闘を日米両国は続けているのに、大学では日本文学が学べるんですよ。この自由が怖いんですね。で、キーンさんはこのハワイの大学で、芥川龍之介から谷崎潤一郎を読み込んでるんですね。はい。キーンさんは谷崎の名文に、 惚れるわけですよ。この時、えー、金さんは日本語で、日本語でです。日本文学を読んでるんです。うん、この人の日本語能力ももう、本当にぐんぐん上がってくるんだな。はい、そしてついにやってきます。1945年、金さんはグアムで終戦を迎えます。中国、チンタオ経由で東京へやってきます。世界では中国への期待が膨らみまして、金さんも、 東京を見ます。廃墟の。焼け野原の東京で、誰もがそう思っていたし、そんな話を私たちはしておりました。日本は100年立ち上がれない。世界の三流国家に落ちて、アジアの主導権は中国に移った。という。それでこの時に、1945年のことでありますが、焼け野原の東京に立った時に、金さんの友人で、 金、もう日本語必要ないよ。この国は世界から忘れられた列島になるから、これからはアジアの中心、中国の時代。中国語を勉強しよう。金さんも悪い人じはないんだけど。それはそうだよな。将来性がないんだもの。日本語なんてもうできたって何のプラスにも。それで、中国語にするかと。はい。それで、 キーンさんはそこから1945年から中国の名作を読むんです。あ、そうそうなんですかちゃんとブレてらっしゃるところがキーンさんの、金さんらしいところで。ええ。コーロームという中国の小説を読むんです。詩書じゃないですよ。はい。中国の源氏物語という評判なんで、それを読むんですね。はい。で、これもまたすごいんだけど、これ、あの、英訳じゃないんです。 中国語のやつ読んでらっしゃる。漢字で読んかも、ね。そうそうそう。この人やっぱね、語学の天才なのよ。あすごいなうん、さあ、この名作、コーロームで、銀さんの気持ちは日本から離れるか、日本を諦めて中国に乗り換えるかどうか、この続きはた明日のもら板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。川地ゆかさん。川地さんでいいのかな読み方は。白水社から出ております。私の日本語修行、ドナルド・キーンさんの、まあ一大記であります。はい。1922年にニューヨークに生まれたその人が、日本文学にハマっていくというところが、戦争を挟んで、えー、1945年、沈汰を経営で日本にやってくると、日本、焼け野原。 なんせ、原爆二つ落とされたんですから、その1945年敗戦中の日本には絶望しかなかったんでしょうね。はい、戦争終わったんで、この後大学に帰るんですけども、日本語ができる人だって職場がないから。はい、ダメだな、日本語話すだって得にもならないからということで、友人の勧めもありましたし、大学の コロンビア大学の大学院の先生かなんかも、これから中国、中国がアジアを支配する。だからアメリカ人として中国語を覚えた方がいいということで、文学青年、ドナルド・キンさん、20代の前半でありますな。中国の小説、コーロームという、これ18世紀中国の名作と言われてる作品なんであります。それを原文で、漢字で読んだと言いますから。すごいですね、この人の力もね。 読みながら何を思ったか。読めば読むほどつまんなくって、この名作が。キーンさんにはですよ、中国の方、はい。キーンさんにはつまらなかった。とにかく読めば読むほど退屈、はい。つい思ってしまうのは、源氏物語と比べてしまうんです、キーンさん。はい、所詮文学なんてそんなもんですが、肌に合わないんですね。うん 何これみたいな。だんだん腹立ってくるじゃないですか。<笑>本読んでて。<笑>大した金額ではないんですけど。騙されたとかって、金返せとかっていう、<笑>そういうなんかやひな心になってしまうんでありますね。はい、どうしようかなと迷うんですね。 いやあ、中国は、これから発展するかもしんねいけど、小説面白くねえってやつです。じゃあ他の読めばよかったんじゃないですかね。例えば何ですかわかんないですけど。はあ、<笑>ないのかな他に。これね、カナさんねーー。中国は文化が特徴なんですかね。はい、カナさんが言ってるのは、詩書でしょ、はあ、歴史のことを書いたやつは、はあ、芝戦式とかね。はい 三国史もそうです、うん。そうですね。うん。あれも国家と国家が相争うというような物語ですし、うん、つまり、現氏物語ではないんですよ。そうか。ああ、はい。敗戦国三党国家に落ちた日本。どうしようかなと思ってるうちに、その戻ったコロンビア大学で、角田先生のもとで、授業が始まるんで。 角田先生の教室に行っちゃうんです。で、角田先生は、才覚と近松を教えてくれるんです。はい。なんかいいんですよ。肌が合うんですね。近松も才覚も、所詮恋愛じゃないですか。それも無茶苦茶でしょ、はい、店の金使い込んであんた<笑>二人で死んじゃおうとかっていう、えー、そういう物語でしょでも、はい、金さんそっちの方が肌に合うんだな。う それと、このコロンビア大学で日本文学の勉強を受けてるうちに、怪人物に会うんですね。えー、エリセーフっていう先生に会う。エリセーフ先生。はい、この先生はな、なんかあんまり教え方とか上手じゃなかったみたいですけども、はい、授業の合間の話が面白かったんですよね。 この小説を書いたの誰からわかりますかとか、ドイツなまりの英語で、日本文学を教えてる、うん。ドナルド・キンさん。もう、当然知ってる。はい。夏目漱石です。はい。で、この エ, エリセーフ先生が突然、私はね、昔ね、東京大学であいつと一緒に昼飯食っとったん。<笑>そんな言い方じゃなかういう。なんかよくわかる。けどね。<笑>猫飼っとったんビール飲むやつでね、とかって。 の<笑>、夏目漱石と教えていたっていう先生なんかに会う。なんかそんなささやかなことが、金さんの中で迷ってたっていうのは、日本が引っ張るな、俺をとかって思うんですね。で、その間に、あるよね、日本考えてみたら。場所に会うんですよ。はい。場所いいんだ、金さん会うのよ。はい、あの、五七5っていう、 17の音しか使わないのに、深々としたものを描くという文学。はい。で、その次に、四季に出会う。あの、写実あの。うん、もう、絵画のごとき、ショートポエム。書き食えば、金が鳴るなり、法隆寺、うん。これはただ単に書き食ってたら法隆寺の金が鳴ったっていうだけですよね。<笑>確かにそうですよう、ね。どう聞いたら金が鳴ったっていうだけですよ。書き 言ってたら。で, ね、でも、でもいいんだ、なんか。かき食えば、金がなるなり、法竜寺って言うと、なんか。いや、そういう、なんか、行間をドナルド・キーンさんは感じられる人なんですね。たまんないんでしょうね。うんつまみたる夢見心地の古張かな。ブソンという人がはい。夢見心地の古張かな。これがまた、創始の古張の夢に引っか か, かってんだ。 よくわかんないです、えー、もういいや、君はそのま ま, を<笑>まん、そのまま元気で暮らしてくれ。<笑>というわけで、今日目い一杯いなっちゃいましたですね。はい、元気な、あ、かなさんを置いてきぼりにしながらし。これまた続けますから、ね、皆さん。とにかくこの続きまた明日のマネージャーの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。中国語を学ぼうか。それとも今まで悩んできた日本文学男揺れる若き日のドナルド・キンさんの物語でありますね。はい。中国の方の文学には惹かれずに日本に戻ってくる。で、日本文学を学び始めると、キンさんが肌にあって面白くて面白くて仕方がない。源氏物語始まって、夏目漱石、芥川。 何を読んでも面白かったんでしょうね。金、うん、さんはね。とうとう場所や式までに系統していくという、日本語に磨きがかかる。磨きがかかればかかるほど就職口がなくなるという。ああ、そうか。こういう、やっぱ中国の方が景気いいですからね。はい。ね、で、金さんやっぱり、文学の方に系統しやすい体質らしくて、もう式を知れば、場所を知れば、 芥川を知れば、夏目を知れば、とにかく行ってみたくなるんですね。うん、そりゃそうですわね、はいえー。日本に行ってみようかと思う30代成り立てのドナルド・キーンさん。1953年のことでありますが、ちょっとお勉強いたしまして。えー、まあ、得点もいっぱいあったんでしょうけども、2年間だけ。 京都大学への留学が決定する。カナさん、戦後8年ですよ。戦後8年の昭和の京都で、はい、下宿暮らし。まだたった8年しか経っておりません。うん、まあ、それでも京都っていうのは繊細にやられておりませんので、はい、ちょっとあの、鴨川のほとりかなんかのいいところ頼み込んで、下宿、まあ、安くしてもらって、ほんで、そこで勉強を始める。 これが肌にあって、冷房とかもないでしょうし、扇風機もろくにないんでしょうけど、なんかキーンさん、好きでたまんなくなるんだな。暑、はい、くなったら鴨川のあのなんか、あそこをね。 花火が上がったとか、うちわでパタパタやりながらとか、戦争に負けて貧しい国ながらも、もうすでに、祇園山笠は始まってる。コンコンチキチーが流れたりなんかしてくると、おー立派ですね。カーニバルですかって言うと、はい、これね、千年やっておりますねんとかって、千年とかっていう。<笑><笑>私、どうしてこう、トントン嘘が出てくるかね、か俺の場合は。違う気がする。違うよな。<笑> 違うんだけど出てくるもん、しょうがねえじゃねえかな。はい、<笑>なんかそ、とにかく楽しかったんだよ、この人は、むやみに。はい。肌に合うんでしょうね。そういう人がいるんでしょうね。それで、この人は、京都大学で2年間勉強するんですけど、ここはちょっと面白いと思って私、書き抜いたんですよ。はい。1954年のことですか、戦争に負けて、9年目に入ったぐらいの時、 京都大学経済学部学者連によりますところの今後の日本経済についてというシンポジウムが開かれた。はい、それで、敗戦国でありますから外国の方いっぱい来ていただいて日本の未来を教えてくださいというようなちょっと半分情けない、うん、えアメリカ、カナダ、イギリスの学者も集まって日本経済を語り合ったそうであります。はい、議長は シラス二郎さん。だから自民党の意気かかっとったんだな。えーはい、白洲シラスさんは、その、ドナルド・キーンさん曰く、バリバリの、多分、キザとも思える、キングス・イングリッシュの人なんだって。へ、えー、っぽや、あの、米語を使わないという、プライドの高い人。で、キーンさんは、アメリカ側の通訳として、バイトで、あの、お金もらったそうですよ。この、 日本経済は、の今後というシンポジウムなんですが、暗いんですって、うん。京都大学経済学部とか東大の教授さんとか、東京からやってきた学者さん、インテリの方が日本経済の未来を語り合う。1954年のことです。暗いんですって。少し上向いては来てるけど、すぐダメになるっていうのが日本の味方なんですって。うん、で、アメリカ、 カナダ、イギリスの人はというと全員が日本は景気を回復するんじゃないか。それをドナルド・キーンさんが訳して言うんだって。はい、日本の学者さんも経済学者の方も中国に負ける。えー、あんな大国に勝てるわけがない。と言い続けたそうで、ドナルド・キーンさん曰くこの国の人たちの面白いところは未来予測は 頭がいい人ほど暗くする。その時に金さんの胸の中にこの人たちは日本人に生まれながら日本人の良いところを捕まえるのが下手である。そんな思いもどこかにあったからこそこの人はならば俺がメイドイン文学を俺の手でなんとか世界にというような思いが で、実はもう一つ小さい話なんですけども、いい話が同時期にこの留学の時に起きるんですね。この続きまた明日。